こんにちは、こうすけでーす今日はイケメンはくさいです今日は何の動画をお届けするかというと私のスペシャル動画です興味ないかな意外とうまいんだよ俺もフリースタイル、ね、最近コメントので、ね、編集が面白いですかっこいいですよって言ってくれる人本当に嬉しいですありがとうございますそれではスペシャル動画どうぞ いかかがだったでしょうか今日の動画は以上となりますこの動画はね2017年かな、まあ、冬に、えー、地元の公園で撮りましたよく半ズボンでね、まあ、冬にやってたなって思いますそれだけまだ自分に若さが残ってたって思うんだよねまだまだプレゼント企画もやっていますので概要欄に応募方法期間書いてありますチェックお願いしますそれからこの動画良かったなって思う人はチャンネル登録 お願いします。それからラインアップの方もえ追加忘れずにお願いします。よくと友達になれるよ。それでは明日のライブショー。明日いないわ。バイバイ。